皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月31日、私はついに学習しました。9月1日のロスター更新に合わせて、錬金釜の中身を空っぽにしておくことを覚えました。9月15日の更新の時も、連続で成功させましょう。 大富豪の単位戦は3段まで上がりましたので、タコメットトランプがもらえました。7段のカミルトランプを後からもらおうとすると、トランプポイントで750点とか必要になってしまうので、今のうちにもらっておく方がはるかに楽です。そして、3段の称号がもらえてしまいました。この称号は、バージョン 5.3 で追加されたみたいなので、本当にもうずっと大富豪をやっていないことがバレてしまいました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。